2017年11月から阿蘇市もふるさと納税制度阿蘇市ふるさと応援寄付金がスタート阿蘇市にはもともと阿蘇環境共生基金という事業がありこれまで環境保護や草原再生を中心に寄付金が活用されてきましたが2017年11月から新たに ふるさと応援寄付金事業をスタートさせ返礼品付きのふるさと納税を取り入れていますあの熊本地震以降 JR の寸断であったり国土の寸断ということで観光客等の入り込み者数が減ってきたということで商業施設のですねなかなか売り上げが伸びないまたその特産品が 売れていいかないという状況になっておりましたので、まあ、お客様が来れなくて、えー、特産品が売れないのであればふるさと納税を活用してですね阿蘇のいい特産品を全国に紹介をして、えー、少しでも阿蘇地阿蘇市のです、ねえー、経済効果を生んでいこうということがきっかけで返礼品付きのふるさと納税に取り組んだという状況です。ふるさと納税を始めるにあたり 何を返礼品とするか、その時に軸となったのは新興と観光のブランドゼンと阿蘇の特産品を扱うインターネットショップアソモでした。えー、ゼンという取り組みにつきましては阿蘇でブランドを作ろうという形で阿蘇のです、ねえー、人物等にスポットを当てた形でゼンという取り組みをしております。 それともう一つ ASOMO に関しましては阿蘇市の方からテレワークセンターというところに委託しましてインターネットショッピング ASOMO という形でこれまでですね阿蘇の特産品を物産していただいてたという経緯がございましたのでそちらと相談の中でですね返礼品を作ってきてたという状況になっております。特にです、ねえー、モさんの方は熊本地震以降 あその復興支援セットという形でですね、えー、地震以降ネットインターネットショッピングで販売をされておりまして非常に好評だったとういうこともございましたので自信、えー、を持ってですねおすすめができる返礼品になっているかと思っております返礼品の一部をご紹介しますアソミルク数々の国際コンクールにも輝いた世界が絶賛する自然な甘さが特徴のミルクです 野菜、お米、豊富な地下水や寒暖差の激しい阿蘇で育った原農薬などそれぞれの生産者の思いの詰まったお米を食べ比べることもできます赤牛オーナーナ制度草原で放牧される赤牛のオーナーになることで5年間にわたり赤牛肉の詰め合わせを合計20回お届けします。 ほかにも阿蘇の大自然を活用したパラグライダーなどのアクティビティや期間限定のクリスマスケーキなど阿蘇市の魅力が詰まったバラエティ豊かな返礼品が揃っています、えー、熊本地震以降ですね、えー、観光客の方、えー、激変しておりましたが、えー、ここ数年、まあ、中岳の加工の再開であったりとかあいう形で明るい話題も。 ございまして、少しずつではありますけど、観光客の方が少し戻ってきている状況になっているのかなと、えー、気がしております。またこれからは国道57号線に変わります二重の峠トンネル、2020年には二重の峠トンネルも開通しますので、このふるさと納税制度を活用してですね2020年のトンネル開通後にいらっしゃいますお客様の、えー、受け入れ体制整備をできるだけやっていきたいと えー、2020年、えー、お客様が来られた時にはあそはいいとこだなという形になってもらえるように、えー、使っていきたいと考えておりますあなたのふるさと納税が阿蘇市の活力となり地域の復興へとつながります。ふるさと納税はぜひ阿蘇市へ